リンチェの平野市用が4月1日から放送される P&G ジャパンエアケアブランドファブリンズの布用消臭スプレーファブリンズ即缶ジェット新テレビッチ CM 新旧対決に出演するする CM うちでハウスキーパー役としてオタクを訪問し様々な問題を解決してきた平野今回は先輩ハウスキーパー役の松岡と豪邸に赴く 広いリビングを前に気合を入れ、張り切って従来製品をスプレーする松岡に対し、新製品で軽やかにスプレーをしてにこやかな平野。その特徴に驚く松岡は、平野がスプレーした絨毯の上を腕いっぱいに撫でて満足そう。新旧テレビ CM キャラクターである二人の対決と笑顔あふれる姿が見どころだ。撮影は、なごやかで。 平野、松岡ともに笑いに満ちた雰囲気。商品の使い方のレクチャーを受けた平野は連続してスプレーすることに夢中になり、テーブルに足をぶつけるお茶目な様子や、カメラに向かって同商品を持ちながら決めポーズを覗かせる可愛くもかっこいい平野の表情が垣間見えた。一方、出演するものはいいものにしたいという熱い気持ちを持つ松岡は、気合が入りすぎてしまい。 自身のセリフをかみかみで言ってしまったり驚きを表現するあまりジャンプをして監督から注意を受けるなど撮影現場を笑いの渦で包んだ。二人のその表情が随所に見られた撮影となった。四角松岡修造平野仕様キング、キング、インタビュープリンス、インタビュー。 今回はファブリーズの CM キャラクターの新旧共演となりましたが、撮影に臨んでみていかがでしたか平野、本当にかつて見ていた CM の松岡さんとご一緒するのは不思議な感覚でした。松岡、平野は堂々としていらっしゃるというか、僕と正反対のところにいらっしゃるから、やっぱりもうプレミアムなんですよ。 へいや、笑い僕一個気になったのは、一回松岡さんがちっちゃい声で、よし、怒られよう。って言ってから撮影されてその後ちゃんと注意されていたんですよ。あれは自覚しながら、挑戦という意味でやられてたのですか松岡、そうですね。必ず怒られるところから入ります。へいや、笑いそうだったんですね。 松岡、ちゃんとした台本をそのまま読まないとか余計なことをするわけですよ。それを止めてくださいと、ちょっとずつ抑えていったところで一番いいものが見つかるという。へいや、笑いすごい。新しいものを発見していくっていうスタイルなんですね。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。